おはようございましょう。ホルテです。こんにちはしよたです。じゃあしよた先生こんにちは。こんにちは。前回は腹式呼吸について詳しく教えてもらったのでその続編ということで、うん、次のネクストステージト、うん、ゥルンミングハマ<笑>った。さすが先生。いややっていきましょう。先生。 前回のハミングのおさらいをお願いしましょう。はい、そうですね、ハミングは正確において、あの。音を乗せるにあたって大事なそのテクニックなので、はい、そこからまずやっていきたいと思っております。い, いえ、いやっていきましょう。テ<笑>ンションが高いです。高い、ついていけない。うん、ついてこい。<笑>先生の中で失礼なこと。<笑>失言すみません。よし。はい。はい、と、はいうことで。はい、<笑>ということでね、はい、まずね、やっていこう、はい、ハミングのね。 あの口の中どうなってるか。はい。っていうのはなんか。歯があります。うん。そういうのじゃなくて。下の位置はどうなってるのか。はい。ちょっとやってみてください。それは腹式呼吸を利用してってことですか。それとは別に、うん。まあ、ま、それを利用。うん、まあ、とりあえずやってみて。<笑>はい。うん。うん、うん、うん。そうですね。そんな感じなんですけど。ままあ、中の説明という。 言えばうん、うん、まあ歯の裏とかの何かそんなぴったりつけると声出なくなっちゃううんで触れるぐらいそっとテッチでそうですねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ちょっとフォルテ君前から前寄りになるからねちょっとね、はい、あのちょっとこれで自分であの後で見てもらうと分かるんだけど、はい、結構歌う時こうなっちゃうのでうんうんうんうんいい感じでね大事なのはやっぱ眉毛を使うことですね大ゃなの使えてますねでもさ僕あの正直、うん、正直な質問をさせていただきます、はい、やっっぱ歌を歌をう時って でっ、うん、これあの何て言うんですかねなんかこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど、うん、なんか歌ってる時って、うん、なんかどうしても顔が面白おかしくなりがちじゃないですか、うん、それは本当にやっぱ思いますか私もなんでこんな顔して歌ってんだろうっていつも思いますかなんかそう僕のイメージとして、うん、今まで合唱部とかいろんな人を見てきて何、うん、て言うんですかねこんな感じで歌うじゃないですか、うん、あんそう いいますねそういう人でわかるんですけど、うん、やっぱあのミュージカル俳優とかそんな感じで歌ってないじゃないです か,、まあ、確かにあれって何かあるんですか違いはもう慣れてるとかいやもう声楽とまあミュージカル歌い方違うのでああそういうことかだからそういう顔しなくてもミュージカル出る発声なんですよはあはあはあはあこれ、うん、は深 い, いですね、うん、性格も全く別なものそう別のものなんですベルカント商法っつってはいはいアイタリヤのそう 私知ってます。う こ, このマスケラを使ってやっていくんですよ。なるほど。じゃあそれを使ってるから、まあ、そういう顔になるのはしょうがないと。わかりました。もうやります、僕は、うん。だからもうかっこいいとか気にしないで、はい、やってください。その一生懸命やってる姿がかっこいいんですよ、性格は、うん。いただきましょう。<笑>先生、お美しい言葉ありがとうございます。<笑>はい、行きましょう。 お, お自分で閉めた。<笑><笑><笑>よし。じゃあそうですね。じゃあやっていきましょう。はい先生。僕音程感が激しいので下手くそなので、ちょっとマル品アイテムを巻きます。<笑><笑>ダンボみたいですよね。<笑>ちょっとバカな方がいいですね。 は先生うんうん<笑>ちょっとどの音をうんってやってみてくださいはいうんう ん,、うん、なんかイメージとしてこっから出てるなって思いませ、ね、んかかなんかそう頭が脳がなんかもう震えてるうんそ、うん、れでいいんですよそれがいいんです未知の空状態なんですけど大丈夫でですかああくてそんな感じ大丈夫ですかあ はいいいいいでででですす よ, <笑><笑>よし、はい、ままああそんな感じでイメージつかれててるってことでナイスですはもうちょっと早く。 <笑>結構難しいんですよ、この練習。そうですよね。そう、結構。で、この練に行くときに、眉毛をくってあげると、音程よくなります。わ、はい、かりました。やってみます。眉毛をくった。ちょっと意識してみてください。三。はい。いいですか。すごいいい感じに変わったあ。マジですか。うん。音程よくなりました。よっしゃ、これ来たんでね。うん、いい感じです。マジですか。うん。 成長スピードいいいいっっっ、ね、っすすすすすねねコツががががああるるんですよ、ねやすね先うんいやいやいや、うんさ生自分ででももも感感動動ししてててわいや僕もです<笑><笑>視聴者ももっと感動してままままそうそうだだだ、ね、<笑><笑>次は<笑>これれれ上がっていきましょう上ききょくじゃずどどからはい。う<笑> t m a n k you. 決まっちゃ う, うんいい感じですかうん途中危ういとこあったけどそこはまあトレーニングして上手くなるもんなんでねこれをちょっとトレーニングして慣れていったら、うん、声が出るようになるとうんあの音がハマるようになるああ一番みんなから散々コメント欄で言われてた音程ってやつですね、うん、そうそうそういわゆるそれがちょっとつくとそうそうはあ あ, あまあ声はまだですねうん、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、でなんちょっとね おいろんな音域やっていくうちになんか出しにくいとことか分かってくるのでそれはもう自分で練習してあここ苦手だなっていうところを、あのー、効率よく練習していくっていうのが一番、うん、いいですなるほどなるほど先生自体はハミングはもう結構昔からやってるんですかうん、まあ、最初に絶対発声練習としてハミングやっていくからえその今の先生の歌の練習っていうのはどんな感じでいつもしてるんですか、うん、まずハミング、うんまずうん やったりん、まあ、なんかああとか言ってあそう発声をまずしてから発 声, て発声をすると、うん、なんか本当にやっぱ歌って変わるんですかそのいきなり歌う時ピアノっていうのは、うん、正直言うともうほんまにぶっっついいきななり弾くっていうことも可能なんですよその指鳴らしはもちろん欲しいですけど弾くこと自体はできてやっぱそのまあめちゃくちゃ変わるっていう わけではなくて、て、う、て、んまあ、少しし気持ちでやっぱ動かいた方が楽っっうの あ, ってあでも歌って結構発声してないと声が出ないとかって聞くじゃないですか確 か, 確かに寝起きから5時間経たないと声本調子言えないってよく言いま、ね、マジっすかあじゃあ先生もしかして芸大のその試験の時とか朝あったらいや本当にもう5時とかに起きますマジっすか<笑>でそれで起きてそれと発声をするんですかそれとどちょっと落ち着くんですか落 ち, ち落ち着いて発声してで試験行って声ようけです 歌のコンクールとかで例えば試験とかで緊張して声が出なくなることとかってありました？もう最初は本当にもうでもまあ歌い始めたらだんだん思い出してきてああなんとか最後まで持ったーって思うんですけどでも緊張は、ね、すごくします、ね、先生でも緊張やっぱしますかすごくしますやっぱ歌でも緊張やっぱするんですねなんかもう歌詞を 思い浮かぶって、考えたら考えるほど、はい、頭白くない、そのピアノと多分同じです、ね、<笑>しかもどく特にドイツ語とかイタリア語とかって母国語じゃないですか、うん、だから、なんかあの 結, 結局のところやっぱあの難しいっていうか、なんかその、うん、暗記プラス暗、うん、むまた別の作業がいるじゃないですかそうまず楽譜を見て、はい、訳を書き、言葉の単語一つ一つを調べ で歌あの何だろうな、まあ、もちろん、不読みをして、はい、その意味と噛み合わせてや、なんか整理して、みたいなーってやって。日本語の時の歌もそういう感じのことはするんですかまあそうですね、日本語もまた同じで調。調べて。結構よくわかんない言葉とか、日本歌曲出てくるので、昔の言葉とか。<笑> 夏が来れば思い出す。はかな大勢遠い空。霧の中にそよそよと。優しい影。ののこ道水芭蕉の花が咲いている。なくして咲いている。なんとか咲いている。水のほとり。ほとりとかなんか難しいですよね。ほとりは。まだまあまあまあ、それは。そうだ、僕の言語能力<笑>。いやいや。そして次回は。 また、なんか次回はそう。発声練習の種類かな。はい。じゃあ、次回は先生、発声練習の種類について、また教えてくれると。そうですね、じゃあ、僕の練習プランをしっかり考えてくれるってことですよね、うん。これ、みんなやっても、かなり効果あるってことですよねあります。今までの腹式呼吸と、ハミングを完璧にした後に、発声練習をしたら。まあ、完璧にしたっていうか、まあ、全部含めてなるてる、含めて。あの、体を作っていきましょう。はい。発声練習ですね。次は。次は発声練習、いろんなやつやっていきましょう。ありがとうございます、じゃあ、先生。 本日はありがとうございましたいいいいじゃあ先生ー。ク で, でも食い、に行きますかおい、おい、おい、お<笑>い、お<笑>い、oh、おい、お<笑>い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、んい、チい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、てねおい、見てね。い、おい、ね、おい、おい、おい、おい、お 次のネクストステージ、ドゥルン、ハ ー, ーミング、イエーイ、<笑>ハマった、<笑>さすが先生、いややっていきましょう。